後陣七瀬は亡霊ではないその存在を消すべく放たれる第4の一撃次回「最後の虚構」。